手話動画のナレーション付き電子書籍作成へ向けて日本障害者リハビリテーション協会 ICT 活用研修三崎義武2017年1月25日作成このビデオ制作にはデジタルナレッジ未来の教育基金奨励助成を利用しました電子書籍は 日常的に触れる機会が増えてきた。ただし、それは紙による書籍をデジタル化したというものがほとんど、というのが現状だ。このことは、紙の本を読めない人たちにとって、新たなデジタルデバイドを発生させている。以下では、障害当事者や、私の経験も含めて、関係者が積み上げてきた実践を紹介する。 また、それを通して現状の課題や今後の展望について触れたいと思う。なぜ、電子書籍が読書に必要なのか。先生、死体不自由ってどういうことかわかってますかある死体不自由の特別支援学校で生徒から聞かれた。その生徒曰く、したいことが不自由なんだよ。 この生徒の名前やその時の姿もはっきりと覚えている。印象的であった。読書ということで言えば本を持てない、ページをめくれない、視線を固定するのが困難といった不自由がある。図は金太のブログより、マルチメディア DG は東京の死体不自由学校で使われている。 理由は上記から明らかだ。ここでは、都立八王子東特別支援学校、死体不自由の実践報告を紹介する。死体不自由支援学校における実践事例、マルチメディア、デイジー図書の活用拡大を目指して、東京都立八王子東特別支援学校、須田、陽子 盲学校での青空文庫の活用。青空文庫は盲学校においてとても有用であった。私が盲学校で数学を教えていた頃は今のようにインターネットは使うことができなかった。パソコン通信という電話回線を使い、電話通信、アナログ信号でプロバイダーを経由してインターネットに接続していた。 極めて低速であり、動画などの配信はできなかった。しかし、そうした中で、盲学校の生徒の中にはドス s とその読み上げソフト、例えば VDM を利用して読んでいるものがたくさんいた。これは、ネット配信する図書館の先駆けである。聴覚障害教育の学校では、 個々の児童、生徒が教科書を教室で使うことができない。なぜなら、資格から情報を得る児童、生徒が個々に机上の教科書を見ると、教師からの話が伝わらないからである。そこで、版書を活用することが考えられるが、教科書をその場で書き写すことは時間的に考えて無理である。そこで、 かつては、あるいは今でも模造紙への書き写しや拡大コピーが使われている。市販の電子教科書も電子黒板に提示することも行われるが、紙の教科書をそのままデジタルデータ化したものは、教室の中で電子黒板に映し出すには、客注等の情報があり、使いづらいのだ。もし、 テキストデータのみを抜き取れれば、それだけを提示し、教師が脇で説明をするといった授業が可能だろう。緊急放送を含めた校内放送や授業時の電子黒板としての活用をする目的で、都立老学校には見える校内放送が配置されている。写真は、伊藤守る老学校における IT の活用より。さて、 防災関係の冊子が各教室に配布されてきた。大判でルビもあり、一般家庭用のものより見やすいように工夫しようとしている。私は意味がわかりますかと聞いたら、ある生徒曰く読んですぐわかるなら、老学校は必要ないよねと逆に言われてしまった。彼の言わんとするところは、 学校では教師が手話等や Web から関連情報の図などを電子黒板に移し授業をするが、家庭ではそういう環境はないのである。聞こえないと様々な文章の理解にバリアが生じる。これは文章の表現が音声由来のためである。聞こえる児童が掛け算句を覚えるのは歌を使って覚えているのだ。 これができないと、苦 ク, クを覚えることにすら困難が生じる。手話や動画はどのような人たちに役立つか手話は、聴覚障害者の人たちに役立つだけではない。知的障害や発達障害のある人たちにも役立つことがある。例えば、あややさつき氏は、 大学時代は関東聴覚障害学生懇談会にて聴覚障害学生と共に活動しながら音声で話すことに高いハードルを感じる自分の言葉として手話を習得すると書いている。また私が聞いた講演会で手話動画付きの電子書籍 手話動画プラステキストプラス音声読み上げの作成と検討を進めていると話したところ、手話動画は役に立つと思います。さらに音声も欲しいです。と答えていた。手話を使う発達障害者は、事例としては少ないかもしれない。しかし、 実践が深まるにつれ当事者から様々な新たなニーズが生まれてくる可能性はある。例えば、知的障害、発達障害者の中には、資格優位な人たちがたくさんいる。その人たちのコミュニケーションには、マカトンサインが有効である。マカトンサインの組み合わせによる文書表現、テレビ、ビデオを見る。テレビを表現するサイン。 交互に手を上下させる。見るを表現するサイン。特別支援学校などで使われる連絡帳は家庭と学校を結び重要な手段である。しかし、知的障害で文字が読めないということや保護者や教師にとっても互いに文字だけではどうにも伝えにくいということもある。例えば、学校での 着替えの練習などのイメージが言葉だけでは伝わりにくいということから動画や静止画の必要性が高い。今後、特別支援学校や支援学級の連絡帳は紙のノートの代わりにクラウドを活用したものが有効であると考えられる。教師と保護者の情報共有だけではなく、児童、生徒にとって 当事者意識を高め自己選択やさらには自己表現を可能にしていくためにこそである。なぜ動画付きの電子書籍は少ないのか。アマゾンの Kindle に限らないだろうが、は、なぜ文字だけなのだろうか。挿絵が一枚もない。しかし、一方で、 絵本というものが文章の意味や文法を学ぶのに大切な役割を果たしている。また、様々な理由で差し絵や動画が欲しいという人たちもいる。口述するように手話動画もその中に入る。では、なぜ動画が入らないのだろうか私は理由を次のように推測する。1 ダウンロード時のトラフィックを軽くする。2。ターミナルへのメモリーの消費を軽くする。まず、この2つだろう。Kindle はこの方向を徹底させているのだろう。オフラインでの活用が EPUB の使用の1つだからだ。中でも動画データの圧縮率は音声と比較し高い率ではない。 それゆえ数分のものでもメガ単位へ至ることが採用躊躇する理由だろうか。動画に関してはクラウドからのストリーミングの配信という手がある。これは ePub の仕様と衝突するのだろうか。デイジーに関わる国際会議の中で上記の動画の取り扱いについて質問してみたところ Wi-Fi 環境が整っているから心配はない。 と, 言っていましたということは、ストリーミングなんでしょう。今後、どのように電子書籍は展開するのだろうか北海道浦河市の精神障害者施設、ベテルの家では、当事者研究ということを試みている。河村宏氏は、その当事者研究を活用し、 デイジーで当事者が活用できる防災マニュアルを作成した。地域におけるインターネットパソコンを利用した障害者情報支援に関する調査研究事業報告書では、当事者が興味を持ち理解できるように工夫されている。例えば、避難の様子を柳瀬隆氏のキャラクターを利用したり、 当事者の避難の様子を活用するなどを行っている。では、当事者研究とは何であり、何を目標にしているのだろうか。熊谷慎一郎氏。東京大学特任講師の当事者研究についてのサイトでは、当事者研究は、それをシェアすることを目的とすると語っていた。 私が参加した講演会においては、これからは1970年の青い芝の当事者運動も研究していき、運動にどう生かすかを考えていくと話していた。さて、こうしたことを考えると、今後の電子書籍は読みやすさだけではなく、 当事者が当事者の言葉をシェアするときの手段として活用されていく可能性があるのではないか。その際に、クラウドベースで関係者との協力関係を取りつつ作成するということもあり得るだろう。今まで、障害当事者は、助けられる存在としか捉えられてこなかった。しかし、当事者が当事者研究をし、 それを広くシェアすることを可能にすることによって、どのようなニーズが必要かがわかる。例えば、聴覚障害者ではなくても、手話があると良いなどである。そうした多様なニーズの発見に対して、柔軟に変形していく電子書籍が可能になってきていると思う。今回利用する iPad のアプリである Daisy 作成の ひなぎくや再生アプリののじぎギはそのようなものを目指しているとも捉えられる。当事者や関係者がニーズに応じて手話動画を入れ替えることがその場で可能だからだ。最後に、都立特別支援学校におけるタブレット端末活用事例、東京都教育委員会を紹介する。 様々なニーズがある児童、生徒の読書環境を含めた学習環境の創造のために、デイジーを含めた活用について実践が書かれている。